ございます。またございます。失、は、礼、い、しました。<笑>はい、えー。バッカーの皆さんのおかげで、えー、とうとう達成することができました。えー、ありがとうございます。えー、これでですね、えー、僕たちの夢である、えー、マイティナーマナインを作っていくことができます。そして、えー、バッカーの皆さんの夢にもなりますし、えー、いろんな人たちに遊んでもらうゲームが作れることになります。 これからももっともっと支援していただいてですねもっといいゲームが作れる形になったらいいなと思ってます今までずっと準備してきてですねもう4か月以上準備してきてしかも隠れて準備してきたんで相当大変だったんですけどその中あの中疲れが一気に吹っ飛ぶぐらいの嬉しくって本当にこの発表をしてよかったというふうに 思います、えー。バッカーの皆さんと、えー、共に作っていける、えー、ゲームをですね、えー、ぜひ世界中に広めたいなと思いますんで、えー、頑張りますんでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。<笑><笑>